はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はですね私が住んでおります川崎のお店に行こうと思っております本日向かっているお店はですね近藤屋さんという家系のラーメン屋さんなんですが こちらのお店は本店が横浜市の都筑区の方にございまして川崎にも支店があるんですよで以前ね撮影ではなくてオフで伺って食べた時にねめちゃめちゃうまくていつかね撮影でもお伺いしたいなと思ってたんですけれどもやっと 念願の川崎店でね撮影に伺うことがでできますでこちらのお店はもちろん家系のお店なんで醤油ラーメンがあるんですが家系には珍しい塩タイプのラーメンもあるということなので本日は醤油と塩2杯食べていこうと思いますこちらがですね本日ラーメンをいただきます近藤屋川崎店さんでございます本当にねこちらのお店は人気店なのでもう四六時中お客様がいらっしゃるんですけれども比較的空いている3時にお話をさせていただいておりまして <笑>ただいまね約束の時間となっておりますので早速お店の方に入ってラーメン食べていこうと思います。 ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。一杯目に注文させていただきましたのが、大のチャーシュー麺に、のりましに、大イライスと、最高のね、セットを注文させていただきまして、ただいまね、一杯目のラーメンを作りいただいておりますので、メニューが到着するまで、もう少々待ちたいと思います。で、ちょっとね、ラーメンが来る前に少しお話。こちらのね、近藤屋さんは目の前に駐車場とかがないんですけれども、路中とかをしてしまうとかなりね、迷惑になってしまいます。なので、近藤屋さんをね、ご利用する場合、 近隣のね、駐車車場等に車を止めてご利用いいただければと思いますありがとうございまそ、はい、うわいますということでただいまね1杯目のラーメン到着いたしましたこちらがですね大のチャーシュー麺にのりましでそこにねこちら必須でございますライス注文させていただきましたこちらの、ね、お店はね、もちろん家系のお店なので麺の硬さとか味の濃さとかを選べるんですけれども今回はね全部普通で注文させていただきました それでは早速ね、いただきます、まずちょっとこちらのスープからね、うわー、ちょっとこれ、上から見えます、この出汁感ですよ、いいね。 飲料屋さんのスープはこう今流行ってるような濃厚系ではなくて家系の中でもクラシカルなねこのだしの効いたスープなんですけどこれがねめちゃめちゃうまいんですよああうまねそしたらこの辺りでこちらの麺いっちゃいましょうかうまそう麺、ね、いただきます もちもちとしたタイプの麺でこれがねめちゃめちゃうまいっすうんこれはライスだ、うん、合うねうまっうわーあーやっぱうまいなーう ん, うん、うん 最近はね、これちゃんとこの出汁取ってこの系統でやってるお店減りましたけどやっぱりねホッとするんですよね心にしみるというかうんうまっ、うん、またねこのライスについてる刻みのたくあんも嬉しいですねうん、うん、ちょっとこれのり増しさせていただきましたんで しっかりこれスープにつけてこれ麺にくるんでうわーうまそうちょっとこれは間違いなくライスにバウンドさせたほうがうまいないただきます このあたりでこちらのチャーシューをいただきますチャーシューはこんな感じでございますねまあ、やらけうんちょっとこのあたりでにんにくと卓上のブラックペッパーとうーわー これは絶対うまいねちょっとにんにくも少量ずつとかしてこれほうれん草巻いちゃいますか<笑><笑>うまっっこれにんにくコショウにほうれん草を合わせてライス鉄板ですねでまたねここにこののり合わせてもうまいんですよ じゃ、まずはね、来日完食してしまいました。うん、ひとまずね、一杯目のこの大チャーシュー麺は完食させていただきました。お疲れ様です。やっぱりね、家系は最後にこの水ね。 ななんんんでこんなにもう家系食べた後の水ってうまく感じんだろう<笑>めちゃめちゃうまいよな、はい、ということでねただいま2杯目のラーメン到着いたしました2杯目がですねこちら塩チャーシューの台でございますこれもねめちゃめちゃうまそうなんで早速ねいただきます通常のチャーシュー麺、まあ、醤油系のタイプのラーメンとは違って卵が乗ってるのとチャーシューはねバラに変更されていてこれが結構特徴的ですね うわうまそうああうまっうわめっちゃうまっ塩だれに使っている塩自体にもかなりこだわりがあるみたいでこの、ね、スープ自体にその塩のうまみっていうのかなそれがねしっかりと感じるように残っててそこに加わるこのだしのうまみめちゃくちゃうまいっすうわこれ結構好みだな で麺行きたいとこなんだけどチャーシューがすごいからちょっと届かなくてさひとまずこのバラいただいてみましょうかチャーシューはねこんな感じでございますねうんうまっバラ肉らしいとろっける食感それはもちろんあるんだけれども赤身部分にトントロみたいなサクサクっとした食感も加わってて柔らかいだけじゃなくてこのチャーシューめっちゃうまいね うまっちょっと麺もいっちゃいますかこれうまっもういでも塩の方なんだけど家系とはまたちょっと違った超濃厚なタンメン みたいな、この塩の旨味がしっかりしてて、だしもしっかり効いてるんで、これめっちゃうまいな。<笑>うん。これは好みだし、驚きがすごいな。うん。 どっちが好きかとかは結構ね好みによると思いますけど多分ねこれ塩にはまった人は抜け出せなくなると思う、うん、このラーメンはちょっと他じゃ食えないね<笑>、うん、これ多分ね塩にごま絶対合うと思うんでごまをちょっと うまごまのいい香りが加わって香りにねまた深みが余計出てうまいわごまものすごく合いますう ん, ー ん, ー ん, ーんーこれちょっとこれチャーシューとご飯いってもいいですか ななかなかね、家系のお店では出会ったことないタイプなんで思ってる以上に驚きが強くてめちゃくちゃがっついてますね<笑>うん、うん、うまっうん ちょっと僕らしく最後はこちらの卵で締めさせていただきますうーんーあー思わったごちそうさでした とということで本日はですね近藤屋川崎店さんで通常のねまあ醤油ベースのラーメンと塩ベースのラーメンこちら2杯とライス2杯頂 い, いてまいりましたがどちらも本当に美味しくてがっつきすぎてね大なんだけど一瞬でなくなってしまいました<笑>やっぱりね最近では濃厚系が食べられるお店は増えてきましたけれどもこういったねだし系のようなクラシックな家系ラーメンっていうのが食べれるところも減ってきましたのでぜひね皆さんにもこういったクラシカルな家系のラーメンも 食べていいいたたただきたいなと思いましたし僕自身もねこのラーメンを食って本店にもね行ってみたいなと思いました6月の今撮影現在につきましては従業員さんが少しね不足してるみたいで本店さんが15時までで川崎店さんが16時までと。 ちょっとね、夜営業等を短縮して営業をされております。詳細なね、営業時間ですとか、お休み、まあ、そういった部分の情報につきましては、本堂屋さん公式のインスタグラムがありますので、ぜひね、皆さんもそちらを見ていただいて、えー、こちらのね、美味しいラーメン食べに来ていただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。 またサブチャンネルの方なんかも最近ね、活動しておりますので、概要欄の方からそちらの方も登録いただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。